それでは、お時間になりましたので、始めてまいりたいと思います。本日は皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。この度、このセッションをお選びいただきまして、誠にご収奏さまでございます。<笑> 本日は私たちバットオープンデータクヨ供養寺のためにこのような素敵な寺っぽい会場をご用意いただき誠に上の方々感謝申し上げますそれでは本日重要なことといたしましてプログラム ID は121番となっております本日こちらにチェックインしていただきぜひ「JOY」ボタンを 神妙な場ではありますがジョイボタンを<笑>できるだけたくさん押していただけますようお願い申し上げますそれではバットオープンデータク供デラ。まずは会場の決まり事をご説明いたします一つバットオープンデータを憎んで人を憎まないこと一つ データ作成者に敬意を払うこと一つ日々バッドデータと格闘するエンジニアやアナリストを敬うことねぎらうこと右場内において定めてさせていただきますバッ b a d o p e n d a ー空テラそれではバッドオープンデータとは何なのかまずご説明をしてまいります バッドオープンデータというのは分析をしたりサービスを作ったりしようとしたときに使用可能な形式になっていないオープンデータのことを言いますこういったバットオープンデータ使えるようにするには非常に膨大な手間がかかってまいりますさらに中にはデータの解釈に支障をきたすような凶悪なものもあり 気づかずにに使ってしままうううとと大変悲惨なな目に遭うといい厄介なものでございます特にバッドオープンデータがもたらす経済損失についてご説明をしてまいりますとバ<笑>ッドオープンデータが世の中に流通してしまうとそれぞれの使いたい企業や団体のところで都度加工するためのコストがかかってまいりますこれは非常に経済全体で見たときに本当はいらないコストがかかっているわけなんですね ここちらをどうすすればいいか簡単なことですね公開元でグッドデータに変換して公開されれば、そうすればいろいろな企業や団体でこのクレンジングの、あ、失礼いたしました、供養のコスト を, <笑>ストをかけずに、それぞれ会社や団体でやりたいことにもっとリソースを集中できると、まあ、そういった世の中にしていきたいという思いがございます。 社会全体としてかかるコストをもっと減らして効率化していくより価値を出す方にリソースを使えるようにしていきたいとそういうことでございますここで供養というコンセプトについてご説明させていただきますバットオープンデータとは誰かを苦しめようと意図して生み出されたわけではございません作成者は適切なデータ形式がどのようなものか知らなかったのか まあ、い, ろんないろんな事情があったんだろうと思いますしかしバットデータは二度とこの世をさまようわないように成仏させる必要があります<笑>このバットオープンデータ供養寺とはこの世をさまようバットオープンデータを供養つまりデータクレンジングしてグッドデータに生まれ変わらせようというそういった場所になります このバットオーープンデータ供養寺本日1周期を迎えました、はい、昨年新潟のサミットにおいて1セッションとして開催をさせていただいたところ、はい、満員御礼ということで非常にたくさんの方にご参加いただきました<笑>本日も非常にたくさんの方々にお集まりいただき誠にありがとうございますそして、まあ、こんな感じですね 何名かの登壇者の方々ご参加いただきました<笑>はい、そして本日こちらの僧侶の皆様にお集まりいただいております順にご紹介をしてまいりますまず内閣府の政府 CIO 上席補佐官の平本さんです<笑>そして続きまして京都市の林さんです そして少し順番をとりまして、宮崎市の落合健司さんです。そしてニエレ、見えるねの古川さんです。<笑>そして本日、残念ながら登壇予定だった自動処理者の高木雄介氏は、残念ながら来れなくなったと思います<笑><笑>見守っていていただきたいと思います。<笑> そうした皆様に本日のテーマは今日から使える供養術ということでそれぞれの皆さんにお話をしていただきます、はい、ですのであの発表を聞いている間ですねちょっと冒頭でご紹介を忘れました本日スライドで質問やご意見を受け付けておりますスライドのコードは「シャープ供養」です「KUYO」で供養でログインしていただきます こちらで何でもご質問やご意見などお寄せいただければと思いますそしてこの供養術ということで、まあ、例えばということで私のほうから一例ちょっとご紹介をさせていただくとですね例えばこんなエクセルありますねこれどういうものかというとこうセル結合を解除したときに値が空のセルが生まれてしまうというパターンですねこれ結構厄介なものあると思います でそういった時の供養術として、エクセルの機能を使うことで一気に埋めるものがあるんですね。今日ちょっとこれ、写真を撮っておいていただいて、お手元で試せるようにと思ったんですが、ちょっと解像度が悪いですね、後であとでいろんなソースからちょっと資料を共有しますので、それでちょっとお試しいただければと思います。ちょっっととデモをやろうかと思ってましたが、見づらいので、 はい、またおお手元でお試しくださいこのジャンプ機能というものを使うと、セルの空白のところだけを選択して、それで上の値全部一気に埋めるというのができます、これ、すっごくやると気持ちいいので、ぜひ、それでは私の方からのお話は以上とさせていただきまして、本日の僧侶の皆様から、ですね実際の供養術をご紹介していただきたいと思います。まずは 平本さんからお願いいたします。 ちなみに本日持ち、はい、時間10分間となっております、はいはい、あの10分間過ぎましたらこちら の, あのタイムキープー、まあ、先頭バッター一番つまんないということ で, です、ね、いきなりつまんないスライドから始まってるわけですけれども<笑>一応オープンデータやるって言ってるんですけれどもまあ基本的にはですね もう役所のバッドオープンデータというかプレゼンデータですねこれ供養してほしいなと僕は思ってまして、<笑>あのもうみんなですねこういう資料、さっきみたい、ね、な資料を見たたびにですね必ず読めねえよということと PDF かよというですね再利用もできないというねここら辺をまず潰すところから入ってほしいなと思ってるんですけど、まあ、これは前段としてですね、あのーまあ、いよいよ我々の、えー、今日のテーマということなんですけれども、まあ、いろんなところからですねいろんな。えー まあ、バッドデータが出てきてるよね先客万来な感じなんですけれども、ここに対してですね、こういうなんか怪しい人がいて、なんか六本線を置いてきなさいよっていう形で、ここでビジネスをしてる人たちがいると、でもね、泥船だけどね、うふふとか言いながらお金を儲けてるわけですよ、やっぱりこれは良くないなということでですね。 えー、まあ先客万来から観光取りっていう形でえビジネスモデルを転換していきたいなということで、一つには元から立つということで、さっきクレンジングって話があったんですけどクレンジングじゃなくてちゃんと作ろうよっていう話があると思うんですよね、それともう一つは就活を行うということで、ですねまずあの外に出す前にきちんと就活してくださいと、データをきれいにしてからみんなに公開してくださいということで、ですねまあそういうことでこ今日のテーマはデータ品質って書いてあるんですけど、ちょっとデータ品質について。 あの語りたいなと思うんですけれども、はい、まあ、データ品質を語る前にということで、ですね、はい。まあ、僕が出てくると、なんかみんながきっと興味を持っているのははん、い、問題ということで、すね。<笑><笑><笑>いろんなこういう赤いもの、えー、本人確認データですね、<笑>オープンデータじゃないんですけど、こういうデータが来るんですけれども、まあ、これ供養してほしいなということでですね。あのー でも印鑑は文化です印鑑燃やしちゃだめですからね、はい、印鑑じゃなくて、あのー、皆さんに 直,、あのー、直していただきたいのは押印は儀式でもうただ単にあれは儀式でしかないのでこれはぜひともです、ね、どんどん直してほしいんですけど、まあ、供養のポイントとしてはです、ね、僕は質問攻めでしかないと思ってますで質問攻めでですねなんでこれ必要なんですかって押印を押すたびにですね嫌味のように言い続けるっていう話それとどうしても押さなければいけないんですかって話 押さないと何が困るんですかねってもう徹底して突き詰めるという話 で, で、すねそうしたらこの前、某僕の所属している市から、ですね超、えー、嫌な顔されましたけれども<笑>、あのー、そうは言いながらも、ですねこれやってたらあの、広島市さんなんかは、なんで押さなきゃいけないんですかって言ったら、次の年から印鑑という欄はなくなりましたからね、それは非常にいい成果ですけど、某あの外資系コンサルティングの会社はいまだにあの去年も文句言ったんだけど、今年もも印くださいって来ましたけれども、まあ、そういうのに対して、こういうのを言い続けるっていうね。 もう最後は21世紀ですよね、まだ犯行欲しいんですかって話で、えー、各このデータをもらいたいという人にです、ね、攻めていくということで、全然オープンデータじゃないんですけど、そろそろあのちゃんとしたところに戻らなきゃいけないなと思うんですけど、まあ、データ品質って何だというふうに皆さん思われると思うんですよね、それで、えーまあ、それ以前にやることもあるんじゃないかということで、例えば、えー、サポートのようで、サポートなんとかな会社って書いてあるんですけれども、これ何かと。 皆さん意味わかんないと思うんですけれども、サポー僕ですね、これあの、法人インフォメーションを見ると、サポートのとんところに漢字入れてくるやついるんですよね、それでしかも法人登記するときに、カタカナでサポートってそれにフりガなくつける人がいるんですよで、これ見つからないようにしてるんですよね、サポートって検索してもこの会社出てこないんです、こういうようなデータがあって、登記ではその目視確認だからわかんないんですよね、サポートなのか、サポー僕なのか。でも これを禁止するルールーもないんでだ、ね、から全然元から立たれてない、でやっぱり、あのー、さっき下山さんから、えー、バッドとオープンデータに悪意はないと言ってたんですけれども、これ、悪意満載なんで、声に作られたバッドデータということで、あのー、これ実は法人インフォで調べると、226法人もサポー僕っていうので調べると検索に引っかかるっていう形 で, です、ね、非常にです、ね、こういうバッドデータが埋め込まれてるっていうのがありまして、こういうものも、供、ま、養、あ、という形、ね。 何ですかねこれは供養する前になんか処刑しちゃったほうがいいんで す, よ<笑><笑>何ですかね、<笑>そんなこと言っちゃいけないんですかね、<笑>えっとそれでですねこういう会社に対しては、登、ま、記、あ、で本当は交渉に交渉にもう悪人見分けられるって言ってますから、もう見た目で悪人分かるって言ってる人たちですから、もうその人たちにきちんとサポー僕見分けてほしいなっていうのと、登記官もちゃんとやってねっていう話と、あとトロカニ検索って書いてあるんですよ、何かっていうと。 ととろとかとにって僕と口と力と、えー、にって感じるにがあるわけですよねこれであとはハイフンですよねこれがだいたい揺らぎ検索をかけないと見つけられないということであとは例えばこういうふうに漢 字, 漢字とカタカナを分けることによって可視化するとかですねこういうことも考えられるんだからもう半分過ぎちゃったんで早くやんなきゃいけないんですけどじゃあ品質なんだって話なんですけど Google 先生に聞いてみようということで聞いてみるとですねデータ品質でいろんな説明があるんですけれども 海外あ国内でデータ品質と ISO って言うと ISO2 5000が出てくるんですよねそれに対して国外のあ国外じゃない英語でデータクオリティって言って ISO ってやると ISO8000 が出てくるんですよね日本と世界ってデータ品質の見てるところがちょっと違うんですよねでデータ品質を日本は見てるのは結構プロダクトベースで見ていてデータベースで扱うデータが正しいかどうか それと、えー、向こうはどういう観点で見ているかというとデータプロセスで抑えようと、どういうような管理プロセスをやるかという形で抑えているという話で。 でえー、ここからだんだんつまんないスライドになってくるんですけれども<笑>、つまんないけどちゃんとした内容なんですけれども<笑>、ISO2 万5000ってどういうことかっていうと、この5つの要素があって、特にデ ー, タデータモデルっていう品質特性のことが結構言われてます、正しいデータがあるかとか、ちゃんと更新されてますかとか、そういうことを見ていたりして、最近できたこの25024っていうやつで、データの流れの中で、えー、データをちゃんと品質管理しましょうと。こういうのが えー、出てきていてきい、まあ、この2つの観点から、えー、データを管理しようというデータ品質をきちんと良くすることによってバッドオフセーなーが出ないようにしようということをやっていてそれに対して ISO8000 ってどういうことをやっているかというと5位の揺れみたいなパート2で5位が揺れますよという話とかあとはプロセスをちゃんと管理しなければいけませんよねということでこれだから ISO9000 に似てるんですよねどうやって管理をしていくかとそれでえ組織としてきちんとデータを管理していくと。 ことを考えていていそれでポイントはマスターデータが重要であるということを言っていてマスターデータの中にはプロビデンスと言われているデータがどこから持ってきたものなのかという話とか正確性とか完全性とかそういうものをきちんとフレームワークで管理しなければいけないとこういうことをやらないと永遠にです、ね、我々がクレンジングでどんなに叩き続けても、あのー、きちんとしたデータにはなっていかないとじゃあ日本でこれできてるのかっていうと そんんなななににでできてなくててくこれ PDCA サイクルになってるんですよデータクオリティープランニングからコントロールしてアシュアランスしてクオリティーインプルーブメントっていう形で PDCA サイクルを回していくんですけれども実際に日本でやってるのってデータプロセッシングといわれるデータ処理のところとデータクレンジングこの2個だけで頑張ってるって形で全くデータクレンジングの既存基本ができてないというかデータ品質管理の基本ができてないというのが今の現状なのかなと思いますで実際にそれぞれの人がいろいろやってるんだけどまあここら辺はどうでもいいか えーまあ、あんまり管理、ちゃんとできてませんよという話であ、ちなみにです、ね、韓国政府なんかはこれを全面導入して、データクオリティ管理をやっているという形なんですけれども、まあ、こういうことの管理をやらなきゃいけないのかなというのと、あとはこれは ISO の2万5000に似てるんですけれども、ヨーロッパでやっている、えー、インターペラビリティのセジントモデルということで、やっぱりサービスをやるんだったら、どこからデータを持ってきているのかと、それからデータを送り出すというところをきちんと、えー、管理しなければいけませんよねということを、えー、やっております。 でですね、我々法人インフォメーションというのを運用しているので、えー、これについてです、ね、ちょっと見てみると、えー、ISO2 5000のモデルで見て、えー、どうなんだろうというふうに見るとです、ね、これ、まあ、MOJ から始まっていろんなデータが入ってくるわけですけれどもこれが法人インフォメーションの中でデータ設計されてデータを統合したり外部データを取り入れてデータを処理して外に出すというので結構きちんと作られてサイトなんですけれども一番大元ですよね。 えー、MOJ という組織があるらしいんですけれども、そこのがですね、えー、ちょっとデータの住所が間違ってるとか、ですね正確性がないとか、更新されてないとか で, です、ね、いろんな問題を持ってるんですけどここから一番メインのデータが来るんですけれども、そこが赤いから、えー、LTA という組織がすごい頑張ってて、きれいなサイトを作ってデータクレンジングしてくれてるんですけど、元が汚いから汚いデータが返ってくるわけですよね、だから結局、最後、オープンデータで法人インフォは出してるんですけど、元が汚いから汚いものしか出てこないと。 やっぱり、あのー、下水の水を水で薄めたから飲んでくださいって言われても皆さん嫌ですよね、<笑>それと同じようにですね汚いの出ていかざるをえないということで、他のところからもいろんな問題のあるデータが来たり、いいデータが来たり、いろいろある。とですね えー、MOJ さんの持っているデータって PDCA サイクルで見るとほとんどやられてなくてこれを担保しているのは交渉人のおじさんがですねえあと、当機関の人がえーデータを見て調べてくれてるんですけれどもなかなか正確性 ISO の観点でいうと8000で見ても2万5000で見てもどっちもちょっと問題ですよねという話で我々としてはですねこれもうマネジメントサイクルとトランスペアレンシーでやっぱり元から立たなきゃだめなんじゃないかと。 いうふうに思っております。ということで供養というよりも元から立ちましょうっていうのが、えー、僕からのお話でして、それでそうは言ってもなかなかですねあの泥棒に泥だと か, ーーとか<笑><笑>あのそういう人はあの録音線持ってこちらの方まで行っていただければいいかと思います あ, ありがとうございました。<笑><笑>はい平本さんありがとうございました。あの非常に有意義なお話だったんですけど肖像症状件に配慮しないのはいかがなのか。<笑> いかかがなのかと思いますはいといとうわけであの確かに供養も大事なんですがマネジメントとして元から立つという考え方非常に重要ですね、はい、そういったあの組織管理の体制とかあと、まあ、データをその作られる実際流通する手前のところで食い止めるという考え方ですねそういったところも考えていく必要があると思います、はい、それでは続いては京都市の林さんですねよろしくお願いいたします はい皆さんこんにちはオープンデータ宣教師の林と申します<笑>伝道師ではありません宣教師です今日はねバッドオープンデータ供養寺ということでね若干宗派が違うんですが<笑>はるはるポルトガルの方からやってまいりましたどうぞよろしくお願いします 私はねオープンデータの宣教師としてあるいは下山住職の下部として LOD ・リンクとオープンデータの布教を中心にやってるんですが本業は地味な地方公務員ですですからね今日は地方公務員としてではなく宣教師として立場でやってまいりましたのでもちろん何の話をするかというと 神のお話をさせていただきます<笑>神といいましても自治体でいまあ、未だに流行しております神エクセルのお話ですではマグフィルはこのぐらいにして早速やっていきましょうはいで私このオープンデータポータルの管理人をしておりますで、えー、このね京都市オープンデータポータルサイト 先進的な自治体オープンデータサイトということで、まあ、そこそこ有名になっておりますが実はね恐ろしいバッドオープンデータがうじゃうじゃと動いておりますでなんで恐ろしいことになっているかと言いますと、ね、ここに書いてある通り原価が好きなデータを好きなように勝手にアップするというサイトの仕組みになっているからです まあ、情報政策の、ね、担当が、まあ、取りまとめてアップするというようなところは、ねまあ、みんな綺麗ですが、まあね、うちみたいにこう原価が、まあ、直接アップするという場合は、まあ、質より量というようなことになっちゃいます。でまあ、量を取ることの、ね、メリットというのはもちろんございまして、まあ、あのいろんなデータが、ねまあ、山盛りオープンデータになっているということなので、まあ、予想もしないのも、まあ、面白いデータが。 まあ、結構ねたくさん出てるというところがまあ素晴らしいところかなと思いますでもねやっぱりこうバッドな妖怪データ悪霊データがもううじゃうじゃと湧いてしまってるというようなのが現状ですまずはね妖怪を退治する方法ではなくて妖怪データがねあの生まれるメカニズムについてお話をさせていただきます はい、これはね、K 氏のポータルに登録されている<笑>オープンデータの内訳ですまず赤いところ、これ PDF 軍団だいたいね、こう4分の1ぐらいの勢力を占めてます、まあ、こいつらね、PDF はねもう正直オープンデータとして認めたくないというところですが、まあ、常にね、こう一定の勢力を保ってますで、次、青いところがね、ワード軍団で、問題のね、 黒いところこれがね悪霊の神々、神エクセルです。退治、あのーまあ、しても退治してもね、もう次々と生み出されるあのモンスター。で、緑のところね、これがね、あの正義の味方のあいエクセル、グッドエクセル。これをね、どんどん増やしていきたいというところなんですけど、いまあ、未だちょっと道半ばかなというところです。で次にねこの悪霊の悪神々 これね、どんなのがいるか、ちょっとサンプル見てみましょう。はい。これね、まずこれ、これね、A4 の紙1枚に収めるためにね、こうグイーンとこう3列に分けられたと。まあ、役所はね、こう非常に几帳面でね、真面目ですのでね、こうエクセルを A4 の紙1枚に収めるのにね、すごい努力をして、知恵を絞ってます。で次 はい、これもね、あのグネグネ系ですね、まあ。さらによく見るとね、こう年齢区分のところとねこ、いろんなおかしなところがあります。これもね、あの古代人がこう工夫してね、工夫を凝らして編み出してこう魔法のフォーマットです。<笑>次。はい、これはねもうバッドを通り越してね、もう芸術作品といわれす。と<笑> ということでね、あの神々のデータ、まあ、いくつか紹介したところでね、まあ、そもそもオープンデータってなんだっけって話ですが、オープンデータとは、機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能なルールで公開されたデータのことです。この機械判読っていうのに注目しますよね、はい、この2種類の表、これ、どっちがオープンデータとして優れているでしょうかと。 いう問題です左側ね、いわゆるクロス集計表、縦が年齢、横が性別、で右側ねあの、データベースですからねあの、テーブルの形式、今日ね、ここに来ておられる皆さん、まあ、どっちがいいかね、すぐ分かると思いますけど、まあ、僕みたいなね、公務員の多くはどう思うか、はい 99% の公務員がね、 左のクロス集計表、が優れてるというはずですえ左のねクロス集計表これはね見やすくてまとまってていいね、グョブ一方ねあの、右のテーブル表、この表なんかめっちゃ長なってるやん、もうこんなんあかんでん。っていうことね、あのでまあ本当はどっちが優れてるかねあの答えるまでもないんですけれども。 はい、まあ、言うまでもなくね、オープンデータとしては、右のテーブル形式が優れてる、まあ、テーブルであればね、R とかタブローとかね、シュッと読み込んで分析にかけられますし、まあ、データベースに、ね、入れちゃえば、SQL でシュッと呼べらせると、しかしながらね、あのここに書いてあるようなこと、まあ、大半の公務員はもう本当に全然分かってない、すごういう根本的なところがね、 あの妖怪データがこう大量に発生するまあ温床になっていると私は思っておりますしかもねまあそもそもねオープンデータという概念それの知名度理解度がまだまだ低いまあ言葉はね聞いたことあるけどねあの普通の情報公開とオープンデータの区別をきちんとつけている職員これね非常に少ない はい、しかもね、オープンデータ、実はね、嫌われてるんです僕ね、もうすっごい嫌われてるんですよ、<笑>なんで嫌われるか、ただでさえ、くそ忙しいのに、これ以上仕事増やすなまた国から仕事の押し付けかよオープンデータって街がよくなるなんて思えない、消費情報のロゴや怖いよこんなデータ出したら事業者から苦情が来るかも。 まあ、こんなこと考えながらね、まあ、いやいややってるんですねで結局本に印刷するエクセル表をそのままオープンデータにして数を稼ごうとなっちゃいます、まあ、妖怪がねこう生まれ続けるサイクルから抜けられないということですでまあ月並みなね結論ですけれどもまああの次から次へとね 現れる妖怪を退治するより妖怪が生まれないように教育をして妖怪を生まない土壌を作っていくということが、ね、非常に重要というのが私の実感です、はい、これは、ね、有名なオープンデータの、ね、5スターランキングの図ですがこの図はダメ自治体が使うには、ね、10年早いでそこで、ね、私からの新しい提案はこれです 自治体のための新ファイルスターラン下から PDF 古代の神々が想像したエクセルきれいなクーロス集計書エクセルデータベースを意識したエクセル機械判読性の高い洗練されたエクセル自治体オープンデータにはねあの自治体職員が最も得意とする、まあ、エクセルが一番でそのエクセルのうち、まあ、機械判読性の高いものには星5つあげますあげちゃいますよと。 ということでねあの、まあ、これまでディジタルオープンデータについての、まあ、持論を、ね、あのお話しさせていただいたところですが、まあ、それだけは何ですので、ねまあ、具体的な供養術について少し紹介させていただきますはいこれまずクロス集計表をテーブルにしたい、まあ、この反対のねあのもともとテーブルのやつを クロス集計表をするのはね、エクセルではピボットテーブルとか使うと、まあ、簡単にできるんですけど、まあ、逆はね、意外と難しい。でこいつをね、あの特別なマクロとか使わずに、まあ、手作業でなんとかしようということです。はい。まずこんな風にね、列を挿入して隙間を開ける。で、その隙間にね、あのヘッダーの文字列でぎゅーッと埋める。で、最後にそれぞれの列を このように切り取って一番左の下に貼り付けるとはいテーブルデータの出来上がるということです、まあ、非常にね原始的な方法でね、まあ、手数もちょっとかかりますけどいろいろ応用が利くと思いますので、まあ、参考にしてくださいはい次よくある汚い名簿データ名称のところねあの株式会社とかカッコ株とか、まあ、特殊文字の株とかね混在しちゃってますしもう住所のところもなんだかねめちゃくちゃになってます さらに問題なのは、こんなシートが100シートもあるというケースもね、まあ、これ、途方にくれちゃいますねで、こういった場合はどうするか、はい、最初の1シート目、これはね、エクセルの置換ね、置き換えですね、まあ、それを何回も繰り返してね、根拠を繰り返して、もうなんとか根性できれいに除霊をしてください。<笑> でここがポイントなんですけどさっきやった、ね、1シート目で痴漢、まあ、などの処理を、ね、繰り返しているときにこのマクロの記録ってやつをポチッとしてマクロを記録してやる、まあ、そうすると、ね、さっきやっていたいろんな作業が、ね、Excel マクロ VBA で保存されますので、まあ、あとは、ね、そのマクロを、ね、あの実行してやれば同じ作業を、ね、勝手にやってくれて残りの99シートこれがもう一瞬でぴゅっときれいにできちゃうということです。 で最近、このね、最近流行の RPA 似てますよね、最近、ね、うちとこにもね、こういろんな業者がね、RPA やりませんかみたいにね、営業、来るんですけど、まあ、少なくともね、このエクセルデータの処理に関しては、このマクロの記録機能、こいつさえね、うまく使ってる全然 RPA なんていらないので、まあ、変な営業に引っかからないようにね、皆さん、ぜひマスターしてください。<笑> はいということでね、あの私の紙エクセルクエオち以上になります。余談ですけどね、ここに書いてあるね、nilco JIP ってやつで、あのいろんなオープンデータ使って面白いアプリ作ってますのでね、ぜひあの暇な時でもね、ちょっと見てください。以上です。ありがとうございました。はい、林さんありがとうございました。 先ほど の, あの横に長いエクセルをこう縦にするとき、よく横持ちを縦持ちに変換するとか言いますね、はい、あれはですねあの、今みたいに林さんみたいに、エクセルでなんとかする方法もあると思うんですけれども、ああいう変換できるツール、今、たくさんありまして、例えば私がよく使うのはオープンリファインとか、あとはあのタブローのタブロープレップっていう前処理専用のツールもありまして、優、ま、勝、あ、になってくるんですけれども、そちらも結構おすすめですね。はい やはりまあ町内には非常にあのまあ 神, の神々の作られたエクセルがたくさん眠っているということ で, ですねはいオープンデータの定義もよく考えて機械単独性の高い形式で出すというのをやはり意識して進めてまいいりたいところですねはい続いては宮崎県の落合さんにお話ししていただきます。 それでは、ご準備よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はじめまして、宮崎県の落合と申します。それでは。<笑>始めさせていただきたいと思います。えっ、ー、とですね、まず最終にあの僕のことを知らない人もいっぱいいるかと思いますので。ちょっと軽く自己紹介をしたいと思います。えっ、ー、と、マイナンバーの最初期にですね、もがいた人です。そこにマイナンバー系の方がいらっしゃいます。ありがとうございます。 第1回リーサスアプリコンテスト最優秀賞を受賞で日向 GIS 作者で最近はですね宮崎県の統計システムの公募がすごいでちょっとツイッターであのバズったやつですはいで宮崎県職員で普通の事務屋さんでオープンデータ穏健派と同時にですね泥酔プログラミングの使い手<笑>飲みながらプログラミングをします飲めば飲むほど早くなります はストロングゼロ派です。えー、昨日、えー、とですね、氷結ゼロ派とちょっとですね、あの宗教戦争になりそう。<笑>僕はストロングゼロ派。こでやっていますで。今日の発表ですが、私が使っているツールとか、まあちょっとやり方とかを説明していきたいと思います。その前に心構え。をあ、あが入ってしまうですね。<笑> 外場も持ってきましたバッドデータは一期一会バッドデータとー立ち向かう時の気持ちですこれを持っていただくと僕はいいんではないかともう二度とこんなバッドデータには出会えないから<笑> こ, これは確実ですあの僕の経験上あのクリエイティブなバッドなし方をしてください ということで精神性を尽くしてもてなしましょうと、まあ、会えないこの人たちとはというぐらいで、ね、さらにこれからの在り方これは僕があの本当に真面目に考えているところなんですがあのデータサイエンティストなるものがあのすごくあのもてはやもされているというかこれから来る職業とされているでも僕はさらに一歩行きましてまた違う観点から考えております次の次に来る私が思う職業 データマゾヒスト<笑>これは何かおそらくこの中でも同じ感覚を持っている人いらっしゃると思います多分半分ぐらいはあ共感してると思いますすでにですねデータマゾヒスト何かデータがきれいになっていくために魂が浄化される<笑>あでデータも浄化されるし僕らも浄化される魂が昇っていくわけですね 天国の階段を上り極楽浄土に到達できると、それが、まあ、データマゾフィスト、まあ、似たやつとしてデータロマンティストもありますが、今日時間がないんで、ちょっと説明できます、そ れ, それも10分かかってしまいます。はい データマーゾフィストあ、僕はデータマーゾヒストなんですあの僕の作ったアプリを見てもらえば分かると思いますが日向 GIS だったり統計、えー、データアプリだったり死ぬほどのオープンデータを取り扱ってたりします10万100万それぐらい100万データを優に超えますでも一人でやるなぜかデータマーゾヒストにとってバッドデータはむしろご褒美だからですねさす<笑>にご褒美 あんまり苦労というか嫌だなとか思ってないんですねあのバットであればバットであるほどきれいになればなるほどどんどん気持ちよくなっていく<笑>天国の階段に上っていくっていうそういう感覚多分みんなある<笑>もう一つの考え方データ非暴力主義<笑>はいあ神は乗り越えられる試練バットデータしか与えません<笑> 何、は、時、いえー、の敵、バットデータを愛せる、これルカン副院長、6勝20なす見てくださいあの、バットデータって書いてあります、はい、右の方を打たれたら左の方も差し出しま す, すこれ、マタイン副院長から、まあ、データ、非暴力すぎ、まあ、いわばデータガンジーですね、データガンジー、はい、これもい い, いいワードだと思います。 でちょっとだんだん真面目なところ行きました。半分いっちゃった。えーとですね、これからはです、ね、どちらかというとグッドデータ。グッドデータの話をします。っていうか全部グッドデータと思います、えーと。グッドデータもですね、暴力的に扱いにくいデータ が, データがあります。胃、e、が抜けてる。戦わずに受け流そう。魂の救済、平和。でここからが本題。API を, た API を叩いたら驚、おどろしい JSON が。はい、JSON ファイルですね。JSON 形式。 ちなみにこれあの、ジェイソンですね、これ、よく見てもらうと、これも探してきました、この呪祖なのか、こんなのが出てきます、これは、わ分かりますですねあのあ、えーとえー、UR じゃない、なんとか、なんとかエ ン, エンコーディングされたがゆえに、もう日本語すらもう見えない、こういう状態になります。 こんな中で僕らは戦わないといけない。こういう API を何回も叩いて、中にどんなデータが入っているかを知らないといけない。じゃあどうしていくか。あっとですね、あ、Chrome 使ってるんですけど、拡張機能を入れます。ちょっと時間がないんでできないんですけど、拡張機能を入れます。その中にですね、もし知らない方は JSONView というのがありますんで、それをインストールしてブラウザを開きます。こ, こんな風にですね、あ、なんとやめなさい。 読みやすいんでしょう。こ, こういうふうに統計局の API だったのねと<笑>これは「正常に終了しました」とか「社会人口統計大会」こんなやつだったんですもう呪詛にしか見えない<笑>呪いの言葉にしか見えないのがまあ こ, これ本当にブラウザの画面を、えー、とスクリーンショットしてるんできれいになりますこれであの大量の API を確認しつつアプリを作ってたと。 や、は、っ、いえー、厄介なデータを見えるようにしてたわけですね、もう一つ、えー、呪いその2、えー、CSV が文字化け、まあ、WinXL ですね、これですね、文字化けします、<笑>こんなやつ、まあ、皆さん、えーと、遭遇したことがあると思います、えー、これもエンコーディングがちょっとシフト時数。 じゃあ、ゃあ EUC8 かな ?UTF8 か。<笑><笑>はい、で、まあ、こうやってバグりますあの、エンコーディングが違うためにですね、そういう時どうするか、えっ、ー、とですねあ、お分かりいただけだろうかあ、すみません、これがお分かりいただけただろうかだったんですね、あの昔の呪いのビデオをちょっとリスペクトしたんですけど。はい ボムを付与する と,、えー、とウィンエクセルはですね、えー、バイトオーダーマークがあると文字化けしませんボムを付与するどうやってメモ帳で拾いて開いて上書きするだけちょっと実践してみますこれだけやっらえたら間に合うかもしれませんえっ、ー、とこれ、えー、UTF8 でボムなし当然ぐちゃぐちゃぐちゃってなるんですよ ああちょっと見えないかもしれないですけどもう読めないですねこれをですねでちょっ と,、えーあえー、っと ま, まずひで丸でちょっと開いてみますねプログラムから開くあワードパットが開いちゃった、えー、ちなみに僕はつい最近い今でもひで丸使いますよはいここを見るとですねユニコード UTF-8 で BOM がないボムがないのが分かると思います 普通はここでボムをつけてしまうのが一番思 う, 思うやり方なんですがさらに簡単にですねこれをですねメモ帳で開いちゃいますで上書き保存しちゃいますそれだけ最近の院はですねこれだけで、えー、あのボムがついちゃうんですあの メモ帳でで上書きするでするねだから早いですよ、こんなんでやってます、ちょっと急ぎます。で、実践しました、はい、はい、あら、不思議、読めるわ、書けるわ、これ、避難所データだったんですね、はい、で、呪いその3、巨大なジオジエソ、はい。 国土数値情報から行政区域データのジオジェイソンを取得。あやばい。はい。まあ、こういうふうにですね、巨大なジオジェイソンを休日で出しています。細かいポリゴンはありがたい。でも、ウェブ用途はつらいと。ということで、マップシェーパーというのがあります。マップシェーパーというので、超ダイエットをしてしまいます。するとですね、ちょっと、すごく簡略化されたのがわかると思います。ポリゴンがすごく角が取れていってるんですね。 マップシェーパーはウェブアプリでマップシェーパーでググルって出てくるんでやってみてくださいでバイトが減るとあら不思議データ量が減ったわ九966が243で日向 GIS で見てみましょうこれが日向 GIS で見るとどうなるかちょっと見てみましょうはいここに今作ったあマップシェーパーで 行こう。行かないですね。ちょっとあれ。これを。<笑>これでいいかな。はい、きましたね。もう。はい。もうこれで最後にします。はい、さっきの作ったマップシェーパーで、えっ、ー、と。軽くしたやつ、ここにいます。 チーバくになるわけですね。これチーバくもですねぐるぐる回したり。いろいろ遊びます、はいこ。ここで見てもらうと、あの角がすごくなくなっているというのがわかると思います。えー、とですね、さ最後の指名です。えー、と、このようにですね、あの。グッドデータでも扱いにくいデータがいっぱいあります。でも、それはですね、僕らは受け流し、いろんなツールを使って、えー 戦うのもよし、共存共栄しましょうというのが僕からのお話でした。以上です。あいすはい、落合さんありがとうございました。はい、あのバッドオープンデータを愛せよという非常に平和的なメッセージをいただきましたね。ちょっと衝撃でしたね。ちなみに、あのジェイソンという言葉はたくさん出てきたんですけれども、これ念のため解説しますと、あの。 ウェブでオープンデータを扱うときに非常に最適化された形式ということになっておりま す, です、ね、JSON は、ね、JavaScriptObjectNotation の役になるんですけれどもデータ形式の一つですね、はい、でそれであの特にです、ね、API といってあのマシン同士のそうです、ね、あのコンピューター同士でデータをやり取りするときにあの非常にや り, あの や, りやすい効率の良い ものがあるんですけれども、まあ、そういったデータのやり取り形式に、あの、向いていると思いうのます。それでは、古川さん、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、この度は、ありがとうございます。親族代表でございます。あの、こ声、小さくしなきゃいけないんですか、まあ、ちゃんとはっきりしちゃうんです、よろしくお願いします、古川です。えー、っと、あで、えー、っと、私はこれからの怖い地図データの話をしようということで、お話をしています。で、あの。 最初に言っておきたいですけどあの北海道庁の自衛隊とかやってる北さんといろいろ議論しながら進めたので、北さん、見てる多分見てると思うんですけど、えー、っていう風に、えー、とそこで、えー、得た知見をちょっとご紹介したいと思います。は、え、じ、ー、めにですけど、落、え、ち、ー、さんのなんてはやりにくいですね、<笑>時々一緒に登壇するんですけど、大体やられてますので、まあ、あの僕、最後なんで、まあお、お口直しということで。 でまあえっと、私何かってどういう人かって、まあ、見てもらえばこんなん で, すですであと、まあ、ネタ的にはこういうステッカーを今回作りましたんであので100円ぐらいから20兆円ぐらいまであのチャリティーでやってますのでもしよろしかったら受付の方で販売してますのでぜひお買い上げくださいで、えっと、2018年、えー、去年も私これ読んでいただいてこういう、えっと、お話をしました まあ、GIS データでは地図のデータですねとかいろんなものあるよねみたいなのだったんですけどで今1人10分しかないんで、えっとね、この1年ぐらいの怖い話ボツにしたのをいろいろまずこう披露しましょうまず1番目、えー、破産者マップでこれだけでいうと30分喋れるんですけどやめます。 えー、あとあの住所エンコーダーいいですよねってうんっていうのを来たんですけど相談来たんですけどあれだめですっていうかいろんな方面から前からも後ろからも刺されるのんで僕は言えませんあ後でこっそり教えますはいあと6660ページ PDF 問題については3時間ぐらい平本さんと話せそうなんですけど、えー、それも10分じゃちょっと持たないでやめますでただ今年も同じような罠に直面しているということで怒らない怒らない ですよね、みんなこれ、はい、冷静にいこうということで、えー、ご存知の XML 形式という恐ろしいも の, あのいじったことあるとか見たことある方とかうなずいてる人結構いますね、はい、えあの XML なんとかしてて特に知的の XML というのが。 地籍<笑>つまり土地の扱うもので、えっとまあ、地盤とかが入ってるものですねとか、まあ、いろいろあの参考地盤参考図とかいろいろ読み方とか、まあ、用途に言って変えするんですけどこれ宝塚市さんとかちゃんと出していただいてて PDF で見れたりするんですけどでそこで北さんの問題提起って言っ て, て Facebook にページに出たらまあコメント88件ついて今朝見たら90件ぐらい出てるんですけど延々と一つのスレッドにこれで本が書けるんじゃないか すすごいんですがつまり法務局の XML フォーマットを q g s で見たいんだけどやったことありますかって言ったらまあみんな大暴れっていうことででまあ何が大変かと明らかになったこ と,、えー、といくつかお話 し, しますなぜ知的の XML が大変かというと、えー、変換できるツームがとても少ないやっぱり、えー、とベンダーさんの割と高級なやつじゃないとできないということあと変換できても任意座標っていう謎の座標があって つまり紙の左下をゼロゼロとしているという謎のあれなんですよね。ってなるとあの例えば千葉市ってやってるのになぜか海の上にオレンジが出るとかねそういうことになるそれはよろしくないあと宇宙の果てに行っちゃったら紙地図見て結局戻すんですよね鉄作業でだからすごくつらいしかもこれが300筆ぐらいあってすごいつらいあと文字化けがひどいんだけど冬季外事に関しては平本さんよろうということでこれに関してはまた1時間ぐらい話になるのでやめます。<笑> あのえー、と2つあってポリゴンともう1つ陶器の中身があってそれはあってさっきのボクさんとかなんとかっていっぱい出てくるし ぬ, しぬしぬしぬってあれですねであとその2、えー、変換されても空間データ構造的にちょっともうやたら壊れてる、まあ、これ細かいんですかあんまり言いようにもありますあと修正担当者が苦しんで泣き寝入りをしているっていうのが分かりましたであと紙図面で結局ええやんと<笑>もう諦めちゃうってなるとあと 最近やっぱ変換、ね、とかが毎年かかるとか書き換えが図鑑とかで結構お金出てますよっていう話が出て、えー、これちょっとお話ししたいんですけどお金出てますで大きい都市さんは割とちゃんとやってたりするんですが前聞いたらうんあの業者さんに聞いたら、うん、50万から変換調査なので蓋開けたら化け物だったからさらに何百万か か, かりますとかいうことをやってるつまりで僕簡単に掛け算超簡単掛け算ですけど えー、年間50万かける例えば3分の1の市町村1712市町村のうちでもだったら大体年間2億5000万が飛んでると手多いってこれ100市町村でも結構なお金だと思うんですけど手多いっていうのはありますで対策あんのかって話ですけど結局手で平行進同しなきゃいけないのかっていうのは やっぱりそうでした月間測量って割と測量系のやつを見てきたらやっぱりみんなちょっと前に言ったんですけど福島県とかもうほぼ人力でかなりガッタっていうのがあってそれを平行移動でやったってええー、さっきの落合、えー、さんの根性とか林さんの話も出てきてでやっちゃったっていうのはとりあえずありますあと高精度情報が必要なら、えー、と地赤調査表って一枚一枚一個一個、まあ、一応ちゃんとした座標があるんでそれはたどるっていうのはまあしょうがないなであとですね ここれ見るととデジタルっってどこ行ったんだった<笑>もうちょっとこれは辛いなってなりますねでまあこれなんですね「ラウンドテーブルに乗せて」ラウンドテーブル」じゃなくてもいいんですけど「試合の様 DX 軍の皆様」というこれはあの知る人た田中正造がですねあの天皇陛下様にあのなんか突撃した絵なんですけども、まあ、こういうのがありますねじわじわきますね「強行としては都市データ怖すぎです」 で地籍調査ってあの昭和26年からやってるんですけどまだ終わってないってすごいなった話なんですがっていうぐらい土地の調査はすごいですでやっぱりあるから大丈夫ですよってデジタルあるからですよって言ったら、うん、大丈夫じゃないですっていうのは一つなんですけど<笑>デジタルだけどデジタルじゃないものはありますって言ってで今後でも土地問題解決の社会的要請が高まってるっていう内閣官房の平本っていう人が。<笑> ああすごい面白いプレゼンだったんですけど新潟でこういうことをおっしゃってましていや お, お会いしてみたいんですけどね<笑>おっしゃってましてまあでも今後やっぱりそういうリアルエスティートベースの話は今後大事ですよって多分絶対出てくるしもう直面してるし見えてないだけなんですよね。っていうことでもうまとめですこれですもう最近思ってるのも終わりを始めたいと。<笑> すごい他のバットデータもそうなんですけどで、私たちで終わらせましょうというのは、これはあのマラさんのすごいいい言葉だと思うんですけど、っていうのは、ぜひこれから皆さん、どこか心に置いていただけるといいかなと、XML だけが敵ではないんです、多分ここなんですっていうところで出す、どうもありがとうございました。<笑>はいいいいいさんありがとううござまましししたた、はい、いい言葉ででですすねね私ち終終わわららせせょるかな そう、落合さんもおっしゃってましたね、あの一期一会だと、バッドオープンネットは一期一会だと。はい、というわけで、ここまで4人の僧侶の方々にご発表いただきました、ありがとうございました、でここからはです、ね、あの会場の皆さんや、まあ、スライドの方にあのお寄せいただいたコメントをご紹介していきたいなと思うんですけれども、その前にですね、あの 各登壇者の方からあの実はですね、今回のセッションみんな誰も事前に資料を共有しないっていう謎のルー ル, が ル, ールなのか<笑><笑>、はい、ありましてななので、んかお互い聞きたいことちょっとあるんじゃないかなと思うんですねなのでまずちょっと聞きたいことあったら先に指名してちょっと聞いてもらえたらいいかなと思うんですがいかか。がでしょうかもしあったらお手元のマイクでどうぞ。 なるほどみんな自分で話してすっきりしちゃったんだろうと、<笑>まあそれならよかったですはいじゃあ、古川さん、よろししくお願いします一応振ってあの、有名な平本さんという方が隣にいるらしいので、<笑>えっとやっぱ法務省さんのデータについて、まあ、前ちょっとお伺いをしたんですけど、コメントいただけるとどうかなと<笑>、はい、あのー、法務省さんのデータですね。 これなかなか苦しいんですけれどあのオープンデータがテーマなんですけど、僕が前に彼らと話したときに、データきれいにしてくださいよってって、なんで公開してくれないんですかって言ったら、我々は登記をやってるんです、登録して記録するんです、それが我々の業務ですって言って、ですねあのそのことを返されてしまって、ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、そ, のそうは言っても、 ちょっっっととデータは変えなななききゃいけないなと思っていけ思ててさっきのせっかく XML で出してるんだけどもう出したからいいだろうみたいな感じでですねその出したということと使えることは違うのにそこが分かってないっていうところがあってただあの、やっぱり陶器とか戸籍とか法務省さんが持っているデータって社会の基本データなのであのそこはきれいにしたいなと思ってますしその、えー、っと文字データ、まさにさっき外字がたくさんあるっていう話に関してもあの結構長い戦いを繰り広げて。 おりましてで、まあ、戸籍の副本システムなんか 今, 今度、えー、文字情報基盤という形で綺麗なアイソコードに載った形になりますしあの徐々に徐々にやっていくと と, ともにちょっとやっぱり透明化が僕は必要じゃないかなと思ってさっきの図もちょっと僕の方でも MOGA という某組織に対してですね<笑>あの色をつけて描いてみたんですけどいろんなデータを比較してどこがどう汚いのかとかそういうのをちゃんと示して導いてあげることが重要なのかなと。 そうですね。あのよくいろんな現場で手段が目的かというか、これが私の仕事ですってあのあるあるだと思うので、それはすごく大事感があります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、他に登壇者同士でのご質問とか特にないですかね。大丈夫そうですね。それではスライドの方にいただいているコメントやご質問などをちょっとご紹介していきたいと思うんですけれども、そうですね。大順で行くと。 ファイブスターの話が出てきてますね。林さんのところですね。ファイブスターのデータは自治体に合わない。同じように思っていました。csv は目指さないですか？という質問ですね。はい、いかがでしょうか？はい、えー、csv ね。あの冠膜切りのデータ、皆さんどうやって作るかで、大体の方はそのエクセルエクセルのデータを。 CSV で保存するっていうことで、まあ、作られることが多いと思うんですけど例えばねそ の,、C、あの Excel のもともとのセル1つにカンマが入ってたら結局どういうデータになっちゃうかそれはあのカンマでダブルクォーテーション区切りみたいなあの形式で保存されてしまいますんで。 ただのカンンクーーか、ダブルクォーテーションクギーか、まあ、そういった、ね、なんか変な多様性っていうのが出てきてしまって、まあ、逆にねあの使いにくいっていうようなことが考えられますんでもう、あので、ー、そういうことが、ね、あの想定されるんであったらもうそもそもの Excel データの方があの僕はいいかなと思いますし、まあ、Excel でも、ね、できるだけきれいにするっていう努力をした結果の Excel を出していただいたら、まあ、あの CSV にするのは 技術者の皆さんとからね得意な方が勝手にしますので自治体はもうきれいなエクセルっていうのを目指すべきだなと私の実感として思うところですはいありがとうございますその他の皆さんはよろしいでしょうかねはいそうですね無理に CSV にするというよりはエクセルでも早く出していったほうがいいだろうというところはありますねはいそれでは続きまして そうですねこれは平本さんに関するところでしょうかね、MOJ のさらに上流である法人が作成するデータに対策すれば効果的だと思うのですが、どうでしょうかというご質問が来ていますいかが、かでしょうか、まあ、そういう点では、法人さんが作成するデータって、結構、あのーいや、そこは結構ちゃ、ちゃんとやってるような気がするんですよね、一応、あの法人さんがこの法人登記をするときに、きちんとした紙に書いて、えー、それをですね、 登、あ、記、のー、官に見てもらってとっていう形で出しているから最初に登録したときは多分合っているはずなんですよ、でその後変更登記がされていないんですよね、あの株式会社だと10年に一度やらなければいけないんですよあの有限会社だと登記変更しなくても、まあ、なんとかなってしまうというのとかあとよく言われるのが決算情報を皆さん欲しいというんですよね、でも決算情報って決算広告は会社法上必ず決算広告を出さなければいけないんですよみんな出していないんですよね。こここううういいいとととろろが、あのー、きちんとされてないっていうところに でも法人が作成するデータに対策すればというこの質問に答えてしまうと、じゃあそこをギシギシやれよって言ったら、多分大変なことが起こって、ですね街の八百屋さんとかそういうところにも登記行ってくださいって言ってあの、それはまあいいんですけれども、もそこで問題になるのが、登記やるのにですね、えー、変更手数料3万円かかるんですよね。 社長が変わりました、住所ちょっと変えましたっていうので、3万円かかるから、誰も3万円かけてまでやりたくないわけです、3万円かけた結果として、なんかいいことがあるわけでもないし、さらにその3万円のためには、あのー、役員会の半を全部揃えて、またハン行に行き着いちゃうわけですよね。<笑>そういううい意味で結構もうこれ あの闇が深くて、ですね<笑>そういう意味で、なんか法人が作成するデータっていうのはあの、もうちょっと簡易に変えられる仕組みっていうのを作ってあげると、もう少しみんなも、えー、やってくれると思いますし、あと、我々今、ワンストンビってやってるわけですよね、ワンストンビって推進してるわけですけど、今後、法人番号を入れると、よくあるクレジットカードといにちょこちょこっと ID 入ると、ほっと全部出てきますよね、銀行コードとか、ああいうので、プレプリントする仕組みをやろうとしても、今、出てくるデータが汚いんで。 そういうところで汚いというのを皆さんに知らせてあげることによってあの 修, 正の、えー、修正してくださいということは可能なんですけれどもそこでもやっぱり3万円払うのかとか決算広告するのにもやっぱり年間いくらってかかるわけですよねそういうことに対してもうちょっと、えー、お安くできるような仕組みみたいな、ね、そういうものを作っていかないと、えー、ここも、えー、なかなかできないのかなということでちょっと時間をかけて取り組んでいきたいなと思います。はいいありがとうございます本当にあの法人のの登記関係の、うん 手続きの煩雑さは私もいくつか立ち上げたときに非常にもう何とかウェブ経由で全部終わらないものかなと思っていたんです、ねはい、ぜひ、めてそれではですねあのちょっと会場の w i f i が弱くなっていて更新ができなかったんですけれども、えー、と今、ですねコメント一番ランキング上に来ているのが、えー、と北さんのコメントですね、えー、とクロス集計する前のデータがあるはずなのでその元のデータを出せばいいのではこれもあの紙エクセルに関するところですね。 はいまあ、紙エクセルをデータベースにすることで業務が効率化されるような提案ができればいいんですけどねというお話ですそうですねあのこれも林さんでしょうかねクロス集計する前のデータは実際あるんでしょうかねあのクロス集計する前のデータっていうのはもちろんあります た, ただその行政としてはやっぱりねあの生のデータって個人情報が含まれてたりとか 個人情報ではないけれどもそれはそのまま表に出してはいけないというようなデータが非常に多くてそれをなかなかねそのまま出すっていうのはやっぱり問題があるケースで何らかの形で統計的に丸めた上で出すっていうようなことしかできないっていうケースがね非常に多いですねですのでその辺ね結局統計的な処理をするってなるとまああの一般的なね 場合はこうクロス集計表ににして紙に印刷 で, できる形で出してしまうっていうまあ結局最後の結論の分だけオープンデータにして出すっていうようなまそういう現象が起きてしまってますんでそういうところをちょっとねあの悔い改めてあの最後のアウトプットだけ で, で, あのだけではなくてあのもの生データをできるだけ生に近い形で だけ使いやすいようなこのうまいことの線引き、これを、ね、あの見極めた上で出すというようなことに変わっていけたらいいなと思いますし、まあ、そういう集中をしていきたいと思うところですが、まだなかなか道半ばというところに、はい、ありがとうございます。そうですねあの統計データの扱いというところだと、宮崎県の方でも今ちょうど落合さんが統計の方をあの担当されていると思うんですけれども、そのあたりであの今のお話、いかがでしょうかね。 あの元のデータを、まあ、生データの状態が実際はあるとでそれをどういうふうに、まあ、オープンデータとして、まあ、あのクロス集計する前の元データうまく使いやすい形で出すアイディアとして何かお持ちだったりするでしょうか。 最近、宮崎であの統計ボックスの話が話題になってますね、そういったあたりでちょっと宮崎県の取り組みとしてどんなことをしようとしているかとか、お話しいただけるといいかなと思います今、本当にあの統計アプリを作ろうとしているところで、あのまあ、僕の個人的な考えかもしれないんですけど、僕はなるべく、ね、と の, 元のあ当然、個人情報とか内容は、まあ、県, 県なんであんまり個人情報レベルの細かい情報は元からないというのはあるんですが。 なるべく細かい単位で見る人がアクセスできるようなのを考えてはいます大量データを扱いでも見せるときはウェブブラウザとかを使ってアプリとかでもあるんでうまいことビジュアライズをしたりとかですねそういうふうに適宜使い分けれるようにしたいなとは思ってますはいありがとうございます はい、それではですね、もう1点、ちょっとスライドの方の質問を見ていきたいんですけれども、えー、こちらですね、4個投票をされているものですね、匿名さん、バッドオープンデータを生み出すゾンビを一網打尽にする最強の呪文を教えてください、えー、ないと思います。<笑> 相談者の皆さん、何かあれば、コメントをお願いいたします。あ, あったら使ってます。<笑>はい、あのあったら、そもそもこのセッションやっていないと思うんですよね。<笑>はい、あのそれぞれ、あの。難解な、厄介なやつが多いので、それぞれに対策が必要になるっていうのが、このバッドオープンデータの。また、複雑な厄介なところなんですよね。<笑> あのあちょっと補足ですけど、あの多分2020年、アフター2020の話とか、ちょっとよく考えてて、多分みんな数値目標とかでやると、さっきのゾンビはどんどん増えると思うんですよね、だからやっぱり、あのさっきの話じゃないですけど、やっぱ根源からうまくフィルターをかけてあげるとか、最初の話あったんですけど、やっぱりちょっとコストを考えるとよろしくないので。 あというかこの事例って、まあ、今日もいらっしゃってますけど台湾とかでもすでにあって出せ出せ出せって出したらちょっとクオリティの低いのがやたら多くなってしまってどうしようかっていうレポートとかあったりするのでちょっとそこはなんとなく頭の隅っこに置いておくといいかなと思いましたはい古川さんありがとうございますそうですね今あの古川さんもあのオープンデータの研修を担当されたりされてると思うんですけれども あのそちちらのですねちょっと研修の目標として2020年まででしたっけあのオープンデータを全自治体が取り組むようにっていう目標を掲げられてまして1個でもいいからとりあえず出せっていう感じで、まありと進められてるんですよねでそうすると本当にバッドな形式で出てきてしまうっていうのが懸念なところなんですよねあのこういったちゃんと元からちゃんときれいにして使える状態で出しましょうっていうのをもっと広めていきたいところですよね。 でもそうすると手間がかかるので嫌ですって言われるね、こう<笑>すごいことになっちゃうで難しいです、な、ま、ん、あ、でもいいから出してよって言うんだけど、多分その先には何かがあるのは、こっちは準備しておくのにした方がいいかなとは思います、はい、そうですね、ちょっとステップアップするっていうのを念頭に置いて、まずは出すっていうところでやっていただきたいですね。はい、あ平本さんもああとととははででですねやっっっぱり国のの方でも結構できるるころはあると思ててていて例えばデンマークって住所の クレンジンジグツールを国が提供してるんですよねそして API でバリデータをかけられるようになっていて正しく住所を入れていないと、まあ、修正したものが戻ってくるし移動経度も戻ってくるようになっていてそれで5年間で800億円の経済効果が出たと言っていますのでそういうような、まあ、きれいにするようなものって 結構簡単なものであれば、エクセルの結構パーツみたいな、数式でも皆さんに伝えることできれいにできるところもあると思いますので、そういうところはえなるべくですねあのみんなでデータクレンジングツール、日本中の企業がみんな作るってもう無駄ですし、日本中の自治体がみんな作るっていうのも無駄なので、なるべくみんなでそうう共通的なツールというのをまあ共有できるような、ですねこの次のセッションにもつながる話なんですけれども、そういうツール群をうまく整備していくような仕組み作りっていうのはやっていきたいなと思って。 はいいありがとうございます、はい、そうですねあの研修というところだとですね今ちょっとコメントで新しく上がってきているものの中に、まあ、これも匿名さんですねあの職員にピボットテーブルの講習をやると喜ばれるしテーブルとクロス集計の関係が分かってもらえる気がしますというコメントがありますねそうですねピボットテーブルの機能って皆さんお使いになってますかねいかがでしょうかはいそうですね かまあ実際触ってみようってすごく「おっ」ていうのは小さい成功体験としてピポットテーブルは多分普段使ってる人「えピポットテーブル使ってないの?」っていうのがあるかもしれないですけど意外とそうじゃない方ってすごく気合と根性でピポットテーブルを手でやってる人って多いのでまあそういうところからやるとさっきの林さんもおっしゃってた生前科の考え方とかが入ってくるんでやってると「おっ」ていうのはありだなと思いました。本当はじめの一歩ですけど 林さんは先ほどのプレゼンであのピボットテーブルではなくあの手動でこうコピペすることもできるというふうにご紹介いただいたんですけれどもその意図としては、まあ、やはり簡単にもっと簡単に使える方法ということなんでしょうかね。あのもともとテーブル形式のデータをあのいろんな形 の, あの統計表にまとめようというような機能が非常に充実していますよね。ピボットテーブルただそのもう なんかこう職員がいろいろ作業して作ったクロス集計表をテーブルに戻すという方法はピボットテーブルではできないのでやっぱクロスじゃなくてテーブルをやっぱり生データとしてできるだけ出したいなというような思いがありましたんであのでクロスをテーブルに戻す方法ということで先ほど提案させていただいたんです。なるほどありがとうございます、はい、確かに ビボットテーブルあの、私もあんまり使わないで他のツール使っちゃうんですよね、結構、エクセルのやつあの、癖があるというか、ちょっと使いづらいなと思ってしまったもので、まあ、いろんな他の、私はオープンリファインとかタブローとかそういうものを使うんですけれども、そちらのほうが結構便利だったり、無料で使えるものも結構あったりするので、そういうのもお試しいただけるといいかなと思っています。はい それではではすね残り時間、わずかになってまいりましたねはいそうですね最後にあのスライドの方で結構上げていただいていると思うんですけれども会場の方でどうしてもこれちょっと聞いておきたいとか言っておきたいっていうことをお持ちの方いらっしゃったりしますかねいかがでしょうかね、はい、いないとよろしいでしょうかねなかなかこれだけソロう機会ないんですけれども。 ここでそうすると、でですねそうですねねそう登壇者の皆さんの中でスライドのコメントを特にちょっとこれ、答えておきたいっていうのあったりしますかそれからここまでの議論で詳しくみたいなあでは古川さんお願いします、およくしゃべってあの5スターのあれはやっぱりすごく良いなと思いました、やっぱりあみんなちょっとあの表、お、まあ、一昨年ぐらいあの5スターってあれどうなんっていうなんかイベントありましたがあれはすごい良くて。 大体のオープンデータ研修資料にあ出てくるんですけどもあれ、も結構懐かしい話なのでえ RDF ってあるとかいう話とかもなっちゃったりしますが、まあ、ただ、あのエッセンスは引き継ぎながらエクセルでもできますよとかい う, ふうな見方はとても良いし多分常に新しい見方やなんか考え方はアップデートしないとこちらもあるかなと思ってます。 あ、奥村先生、はい、えっ、ー、と、ちょっとマイク持ってまいりますね。あの、皆さんちょっと、林さんのね、えっ、ー と, えー と, えー、と、コメントが非常に共鳴したんだけども。もともとのデータ、で、生データがあって、それで個人情報全部入ってる。で、それからみんな使ってるわけです。まあ、ね、現データ変わらないわけです。 そこから個人情報を外してやるということについてこれは手作業なんですけど、どうしてるんですか、皆さん、そこ自体をクレンジはないんだけど、個人情報を落として公開処理していくプロセス、ここをもっと自動化できないのかなと非常に思っていて、そこはできるとかなり楽にならないかなと気もするんですけど、どうなんでしょうかね、エンジニアの方に聞きたい。あの 答えても大丈夫ですか。あの、おそらく自動化できるんですよね、そこは。あの、自動、あの、個人情報のルールさえ決まれば、あの、ここを匿名化するとか。あの、ルールさえしっかりしていれば、それは実装はできるはずなんですよね。問題は、社会のルールの方が、きちんと定義されてないからこそ。あの、自動で自動化できない部分があると。だから、それはね、決めちゃえばいいんですよ。その通りですね。<笑>国が決めないんだよね、こちら決めちゃって。 それれでこれを普及させる、デファクト で, でやっちゃう方が早いんじゃないかという気がするので、平本さん、どうなんですか<笑>あの決めていただけるもんだったら、もうそれでデファクトスタンダードができたら僕たちも楽ですし、あのそれはどんどんやっていただければありがたいなと思ってい ま, すやりましょう、はいりますはい、ありがとうございます。この それではではすねもう時間になってまいりましたので最後に登壇者の皆さんに一言ずつですね何かあの今後のメッセージでも何でもいいのでちょっとお話しくださいでは平本さん、今ちょっと答えちゃいましたが、はい、落合さん、ずるいっていう<笑><笑>ではないんですけどまあでも、えー、と地図の情報とか位置の情報とかテキストはまだまだいろいろやることが多いの で, でぜひ。あの <笑> あ, あ、はい。まあ皆さんも頑張っていきましょうということでした。どうもありがとうございました。えっ、ー、とですね、あの今あの保険のアプリを作ろうと頑張っていて、えー、3月ぐらいにできる予定です。で、なるべくですね、あの宮崎県だけでなく他の都道府県市町村でもできるように。 したいと思っているところなんで、おし出来上がったときは見ていただけるとありがたよろしくお願いします。はい、私今のあの京都市役所のオープンデータの仕事をして、あの今年で五年目になります。でもうそろそろ移動の時期かなという感じで、また移動したら全然違う仕事をやるっていうことになっちゃうかもしれないんですけれども。 このデータ活用、オープンデータ、LOD の普及にねあの今後もあの自分個人の取り組みとして頑張っていきたいと思ってますんでますでた応援よろしくお願いしますはい、それでは皆さん、ありがとうございました、はいあの、登壇者の皆さん、そして会場にいらっして い, い, いただいた皆さん、あとスライドの方でコメントをいただいた方々、本当にありがとうございました、それではより良いオープンデータをみんなで作ってまいりましょう。ありがとうございました